ただ願って夢を追いかける全ての人へ与えも挑戦したい夢のために頑張ってきたんです22歳の夏は一度しかやってこえへんぞ<笑>えいつか叶うとええなジ ョ, ゼジョゼとトラと魚たち